はいそれでは演武の前に元気よくご挨拶したいと思いますこのメイン会場にお集まりの皆様こんにちははい、はいえー、千葉県は東の突発連れ調子よりやってまいりました黒潮美優と申します、えー、コロナ禍による2年半の空白の空白を経て、えー、この作品をまとってこの場所にまた立てること大変嬉しく思っております 昨日、あんな嵐の中ですねあの栃木勢のチームのみんなが、えー、この祭りの実現するべく、えー、頑張って設営してくれたそのおかげで今、我々はここに立てておりますその努力にね、えー、報いるにはこの舞台で全力で踊ることそう信じておりまますす全全身全霊演じ切りますどうぞご声援よろししくお願い申し上げます。 浮世の空に凛と立つ花。 の空そんな空を仰ぎ見ている孤高の一輪は神宿る花一輪にして一輪にある。これが黒潮瓶をの新世界浮世の空に凛と立つ花 はい、たくさんの5 0 0円と拍手いただきました。最初を込めてお願いします。ひろすけ、る、ありがとうございました。